不和性衣らが、不安もストレスもなく練習できるように、拓大、五十嵐監督の苦悩、性衣からいキはそんなにイライラする必要ないって。一般の方って、レースに出場していないイコール故障というイメージがあると思うんですけど、今回の富士山女子駅伝にしても、都道府県駅伝にしても、不和性衣らは出てないけどそういうことではないんですよ。拓殖大学女子陸上部の五十嵐俊治監督は、 不和が故障に苦しんだ一年だったと思いますが、と尋ねるとまずそう答えてくれた。2022年度、不和が出場した公式レースは4月の個人選手権5000メートル、9月の日本インカレ1万メートル、10月の全日本大学女子駅伝の3つのみ。その意図や、突出した才能とどう向き合っているのかについて聞いた。全2回の1回目、二へ、出場を迷った日本インカレと全日本、 21年の12月に1万ミリに地温歴代に、当時の30分45秒21をマークした不和だが、その後、度重なる故障に苦しんだ。6月以降は故障自体は治ったが、精神的な面でうまく走れなくなってしまったのだという。スポーツの言葉で言えば、イップスと言いますか。自分の走り方がわからなくなって呼吸が上がってきてしまうとか、そういう部分が大きかったですね。 その状態でレースに出させて平凡な走りをすると本人の自信がなくなってしまうのではないかと考えました。一年生の時の走りのインパクトが強すぎたがゆえに今の状況で 100% の力で走っていたとしても SNS やメディアの記事に前世紀の走りができないとすぐに書かれてしまう状況も五十嵐監督にとっては気になっていた。調子が上がらない中、 日本インカレでは記録も勝負も狙わないようにしようと、五十嵐監督と不安は話して出場したが、32分55秒31で優勝。10月の全日本大学女子駅伝も出場しないという選択肢もあったが、レースの1週間前に熊本で練習をしていた時に、突然走れるようになったため、前回と同じ国での出場を決めた。怪我がどうのというよりも、聖衣らの気持ちの中で何かっ 切れた感じがあったのかなと思います。見事にックで区間賞には輝いたものの、タイムは29分39秒だった。1年時の28分00秒という驚異的なタイムには届かなかった。区間賞を取ってチームに貢献はしてくれたんですが、タイムだけを見た世間からすれば、全然走れてないじゃないかっていう評価になってしまいがち。でもずっと近くで練習を見たり、気持ちを聞いたりしている私からしたら、 あの状態で、不間賞を取るっていうのも奇跡的だったと思います。それを詳しく説明すると、また、そんな状態なのに走らせたのかという人も出てきちゃったり、難しくて、不和は世界と戦える力を十分に持った逸材であるがゆえに、陸上界のニューヒロインと呼ばれ、注目度も高い。稲がら監督がその才能に惚れ込み、高一からアプローチを続け、選手と指導者の関係となって2年。 入学当初と基本的な接し方は変わっていないが、不和のことを見続け、性格を知り、練習の状態や試合への思いを確認する中で、より彼女のことを理解するようになった。不和がストレスなく、何の心配もなく練習できるようにするには何をすればいいのかが分かってきたという。例えば、あの子の性格だと、何かをしてほしいという時も、あまり人にいろいろ言えるような性格じゃないんですよ。ただ、 心に秘めているものは絶対にあるはずなんです。それを言えないストレスが生じてくる。だから先回りして、こうして欲しいだろうなということをこちらから、こうしたいと知っているんだけど、どうかなと提案してあげたりはしていますね。聖衣もいは賞味期限の一番長いやつから取る、笑い、選手が自分から、こうして欲しいというのと、監督から、こう思うんだけど、どうかなと提案されたことに頷くこと。 最終的にやることが同じだとしても、アプローチする道筋が異なれば、受け取り方も異なってくる。聖衣らいは結構いろんなことを考えちゃうんですよね。例えば、毎日乳酸菌飲料を飲むんですけど、彼女は賞味期限が一番長いやつから取る、笑い。だから、いろんなものを買ってきた時に、いつも通り賞味期限が長いやつを取ってきたよって渡してあげる。それだけでも違うと思うんですよね。 練習メニューも基本的には2週間ごとに出しているが、明日の動きは朝これをやって、午後はこれをやろうね、治療はこのタイミングでなど、細かく LINE で連絡しているという。そういった五十嵐監督の細かい気配りが、不安の日々の練習や生活を支えているのだ。だからこそ、外野の声に様々思うことはある。彼女の注目度が高いがゆえに、結果だけで監督が批判を受けてしまうこともあり。 それに怒りが湧くこともあるという。こちらはしっかりと考えながら、時には色々なことを犠牲にしてやっているのに、簡単に、怪我させたとか、レースに出ないからダメだみたいなことを言われるのは、勝手なこと言わないでくれよって思いますよね。大きな才能と二人三脚でやっているからこその苦悩だろう。不和が欠場した12月の富士山女子駅伝の後、五十嵐監督は部の公式ツイッターにこう投稿した。 いろいろなご意見はあると思いますが、監督はじめ選手一同は自分たちの信念を曲げることなくチーム、そして個人の成長のために努力していきます。だが、家中の本人は監督より冷静なのだという、性衣らいは周りの声を全然気にしないんです。何か言われて彼女の競技生活に対してマイナスになるということはないので、それは彼女の強さでもあると思うんですよね。真実とは異なることを書 か, かれ、 五十嵐監督が不満を漏らした時も、性衣もきには、そんなにイライラする必要ないじゃないですかって言われたりするんですと苦笑する。不安には、今季はもう試合に出ないよと。全日本大学女子駅伝の後、五十嵐監督は不安に、今季はもう試合に出ないよと告げた。周りの声を気にはしませんが、本人が、思い通り走れないとか、走らなきゃっていう不安がやっぱりあったんですよね。試合が近づいてくるとより、 こうしなきゃいけないと思うじゃないですか。だから、富士山女子駅伝も出ない。1万メートル、12月10日のエディオンディスタンスチャレンジも早い段階で目指さない。一回リセットして、春までゆっくりやっていこうと言ったんです。試合がないということは、ベストパフォーマンスをしなくてもいいということ。不安の中で不安や気負いがなくなったのか、そこから動きとかもパッと変わったと、五十嵐監督は言う。不安からは、私が、駅伝に、 出なかったら監督が何か言われるんじゃないですかと言われたというのが、言う人はどんなことがあっても、何か文句を言うから気にしないよと軽く返した。最大の目標は、8月の世界選手権。不破は1月16日から本格的な練習に復帰している。2023年の最大の目標は、8月のブダペスト世界選手権1万メートルへの出場だ。 まずは先行レースとなっている5月のゴールデンゲームズインのベオカで最低でも2位以内に入りアジア選手権の出場を決めたい。今年から 10km のロードの記録も先行対象になったため、参加標準記録の30分40秒は6月に海外のロードレースできるというプランを描いている。ロードの方が追い風や厚底靴などの推進力を得られますし、 一年の全日本で 9.2km を28分フラットで走ったので、そのペースで 10km 換算すると30分25秒です。標準記録を切れる可能性が高いんじゃないかなと思いますね。丁寧に繊細に、不和性衣らいという逸材を育てている五十嵐監督。五十嵐監督の気配りあってこそ、不和が実力を発揮できるのだという印象を受けた。二人三脚で進み、